えー、と皆さん、あのー、こんにちは、えー、っとなんか随分遠くからもいらしてる方も、あのー、おられるようで、えー、少しあの緊張しながらあのお話をするんですけれども、えー、っと40分時間いただいておりますので中で。あのー まだ一度ももしデイジー の, あの実際に音が出て再生してるところを見たことがない方がいらっしゃるんであれば、えー、途中にちょっとそれを入れようかなというふうに思ってるんですがあのデイジーのマルチメディア の, その実際に動いていて音が出てるのを一度も見たことのない方がいらっしゃら手を挙げていただけますかあはいわかりましたそれじゃあ途中で 実際にはどういうふうに見えて聞こえるかというものもご紹介するようにしたいと思います。えー、とそれではですねあの、今ご紹介いただきましたあの川村ですが、えー、と私 の, あの今日 の, あの立場はですね、ここに書いてありますように、デイジーコンソーシアムという国際コンソーシアムの理事をしております。 でそれはあの日本のデイジー・コンソーシアムのメンバーシップといいますか、えー、世界で今19正会員というのがいるんですけれども、えー、日本からはその中の一つで日本デイジー・コンソーシアムというあのグループを作っておりますで私がそのグループの日本デイジー・コンソーシアムの運営委員会のまとめ役をして、えー、デイジー・コンソーシアムに出てるということであの理事を えー、させてていいただいておりますであのそれとは別に、えー、その日本デジコンソーシアムの一つのメンバーであります、えー、NPO 法人の支援技術開発機構というところの副理事長をしておりますで、えー、今日はですねあの、まあ、日進月報ということであの、えー、国内外の最新動向ということですが まあ、技術的にはいろんな細かいことがたくさんあって私もあの、えー、全部を存じてるわけではありませんで、えー、さらに今日はあの後半ですねテクニカルなあの、えー、お話をあのそれぞれ開発を進めておられる方がしていただけるチャンスがございますので私の方はどちらかというと、えー、ポリシーに関わる部分を中心に。あの これからどういうところに注目をして研究や開発や研究を行っていこうとしているかということをお話しするのが私のプレゼンの趣旨でございますでこれはあの今日はの、えー、と紙ではお配りしないんですけれども井上さん後でこれあるんですよね何か 呼ばれるチャンスあるんですよね。えー、あの今日のプレゼンにはい。ウェブでも公開しておくれば、はい、私は、はい、あの公開していただいて構いませんので。いじゃ あ, あのえっ、ー、とこれは後日あの、えー、お手元へ届くということで、えー、あのまずですねフォーマットというあの企画のお話を中心に。 えー、することになります、えー、なぜ今ですねデジタル版教科書の動画と議論するのかということで、まあ、問題提起をさせていただきたいと思いますであの従来デジタル教科書あの版がつくつかないっていうのがあるんですがデジタル教科書というふうにあの文部科学省がまあ言って、えー、開発を進めてきたものは あの読むだけではなくて書ける機能とかそれからタブレットがい い, い, いかあるいはそのキーボードがあった方がいいかとかですねいろんなそのハードウェア、えー、ディバイスといってもいいかもしれませんそういったもので全体として一体になってるものそれがデジタル教科書でそういうものをあの議論するということでずっとやってきてたと思うんですねで今日はあの私の次に あのお話しいただけると思いますのはそういうふうな議論が最近どのように推移して、えー、修練してきているかというお話を近藤先生の方からしていただけるので楽しみにしてるんですが私があの、えー、横から拝見している範囲では、えー、デジタル版教科書ということで、えー、教紙の教科書これは検定済み教科書ですね それの内容があのデジタル化されているものえつまりデバイスは含まない書くというのも含まない紙の教科書の内容をデジタル化したものそれのデジタル版教科書というふうに、まあ、定義をしてそれの議論をしていこうという話がごく最近の動向のように思いますでまあもしそうだとすればですね やっとと気が熟したのかなというふうふに私は思っております、えー、諸外国の例を見てもですね全体のもうトータルなシステムでデバイスまで全部固めてですねそのシステムをどうするっていうふうにやると収集がつかなくなるというのはあの分かりきったことっていうのは分かりきってるんですね今日新月歩でハードウェアっていうのはどんどんどんどん、まあ、あっという間に進化しちゃいます ですからハードウェアまでひっくるめてその全国にその、まあ、1000万人今小中学生いるわけですが1000万台どう調達するかなんていう議論をしてたらですね多分もうあのいつまでたっても議論は終わらないとでそれがあのやっとここでですねじゃあコンテンツに注目をしてそこを議論しようと。デバイスはむしろ オーープンンスタンダードを採用すすればですねデバイスの違いというのは無視をできるそれぞれいろんなデバイスあのドット数も違うし大きさも違うしキーボードあったりなかったりいろんなデバイスの違いをですね、えー、超えてそのコンテンツの制作者の意図がちゃんと読み手にその表現できるそういうふうなコンテンツの使用を 前提にしてそれをあのディバイスあるいは OS を超えてというふうになるといわゆるオープンスタンダードということをどうしても考えざるを得ないと思いますでそのオープンスタンダードの電子出版の、えー、国際標準としてもう ISO 規格にもなっている ePub がございますで ePub は今教科書会社が全て私の知る限りほとんど全ての教科書会社が 将来デジタル教科書のコンテンツを作るとすればそれは EPUB になるねというところではもう一致をしているというふうに私からは見えますでそうすると大きなプラットフォームとしては EPUB という国際標準規格がそこにありそして私どもの関心でありますアクセシビリティ障害のある 子供たちもその教科書が使えるかどうかという課題に関してはじゃあ EPUB のアクセシビリティということで議論していけばそこにゴールが見えてくるのではないかというふうにだんだん課題が整理されてきたというふうに思いますで、えー、この現在のですねいくつかファクトを申し上げますと 現在のデイジー版教科書政策 の, そのフローの中心はですね、えー、政策の流れは、えー、今フジゼロックス社があの大体毎年委託を受けて、えー、文部科学省の委託で、えー、教科書会社からデータを集めてでそのデータは基本は PDF になっております。 そして PDF ではどうしても足りないところはテキストデータも補う補助にもらうことができますでそのデータをそれを加工する団体ですねそこに提供するという形で今デジタル版のですね d a i s 版の教科書というのを作っているわけですでえー ただこれはですねあの法律的に言いますとあの、えー、必ずしもそのデータをもらわなくても作れるんですね、えー、スキャンをして作るということはもう一つございますでただスキャンをするとテキストがちゃんとスキャンして、えー、間違いなくあの本当のテキストになってるかどうかっていう構成にものすごい時間がかかりますしいまして、 そのスキャンをするとその全体として能率が悪いのであの基本的にはですね頂 い, いているそのデジタルデータを使ってえデイズイ版あるいは展示版拡大文字版等の境界を特定著書等を作っているということになるかと思いますそしてえ事実の2番目ですけれどもあこの 教科書デジタルデータの PDF フォーマットというふうに、まあ、規定をされてるんですねでこれはあの有識者会議の結論ということで PDF が選ばれてるんだと思いますで事実の3番目としては、えー、EPUB はあの電子出版の国際標準としても既に広く受け入れられておりまして、えー、日本の出版社はほとんど全て えー、この EPUB をこれから使っていくんだということで準備を進めている4番目としましては、えー、EPUB のアクセシビリティは実はデ今デイジーで使っているアクセシビリティの技術を継承しています、えー、そこがあの実はポイントでありまして、えー、EPUB の開発者 の特にアクセシビリティの部分の開発者はデイジーコンソーシアムの開発者が、えー、その役を担っているということでございますからデイジーのアクセシビリティを開発してきた技術者がそのまま ePub のアクセシビリティを開発しているで特に技術的にですねその中であのデイジーの特徴と言われていますのはあの動機というあのシンクロナイゼーションという言い方も 同期です一緒に、まあ、提示する何を同期するのかと言いいますと基本はテキストなんですねでこのテキストと音声を同期することができるデイジーの場合にはテキストと音声を同期できる この動機でございますでえこれをやってるあのその技術的な標準が Web、えー、の W3CW3C W3C という団体が Web の, あの標準団体ですがそこがあの標準技術として開発をしてメンテナンスをしている s m i l と呼ぶ s m i l でスマイルと呼ばせます。 これ の, あの EPUB ですと 3.0 というものを使っていますで Daisy ですとこれが 2.0 を使っていますでこういうスマイルという技術でもってテキストと音声であのこれ実は動画まであのできるんですけれども、まあ、そういう、えー、テキストデータあるいはテキスト情報っていうのはランダムアクセス 言い方ができると思いますがえポンとどこへ飛んでもそのテキストはテキストであの見えるわけですね文字なんかは抜き出してそれは文字として見えるで音声データっていうのはあのこの糸のようにですね1本のようにつながっているものでそれをこう行ったり来たりすると何だかわけが分かんなくなる再生する時はこの前後の関係が重要というのが音声データです でこの音声に依存した時間に依存しないその時間の流れに依存しないものを、えー、テキストデータを音声という時間の流れに依存するものとピタッとくっつける、まあ、そういう技術ですねでそれをあのこのスマイルというもので実現したんですがこれを一番最初に実現したのがあの実は d a ジ y の最初に開発する時にですね、えー、ここに、まあ 非常にに力を入れて一緒に作ったとということです 3.0 もデイジーをあのもっとバージョンを上げるというために実は 3.0 にしたものが今デイジー、DAISY、と EPUB が一緒に開発をするようになって EPUB の中で使われているという関係にございますで、えー、そういう意味であの、えー、こういうふうに理解してください、EPUB というのはアクセシビリティの部分に関しては、えー、デイジー の, あの開発者が開発をしているそしてデイジーの最新版というのは実は EPUB ですでデイジーと EPUB はあの最新版になると一緒になりますであの今回 の, あの、えー、会議のご案内にデイジースラッシュ EPUB 車線が入ってデイジー斜め線 EPUB って書いてあるのはそういう意味ですで、えー、もう一つはですね国会図書館が E デポというあの E にカタカナでデポって書いて E デポっていうのを始めましたこれはあのデポっていうのは納本の意味です 日本の法律でですね国立国会図書館に出版したものは出版した人が必ず納本しなければいけないという納本義務がありますでそれをですね電子出版について始めましたで今、えー、PDF と d a i s y と EPUB のフォーマットで、えー、暗号化してないものについて、えー、受け入れるということで 今年の7月から国会図書館ではこの3つのフォーマットについて農法が始まっていますそれを e デポというふうに呼んでいますそれから最後に重要な事実としてデイジー教科書利用者は約3000人に達したということでございますでこれはあの教科書バリアフリー法が始まった頃は もっとずっと少なくてですね2桁ぐらいから始まってたんですねそれが今はもう 3,000 人になっているということでこれが非常に重要な一つの事実になりますそれで続きましてはい 固 ま, ってます<笑>、はい。えっ、ー、とそれで少しあの歴史的なことですけれども実はあの世界中でですねあの普及という意味ではあの日本が一番早く全国にデイジーを普及しています。 あのスウェーデンアメリカよりも早いです、えー、それはもう全盛期のうちに、まあ、2000年にあの基本的な普及が終わりましたので、えー、ただしそれは当時の著作権法の制約で、えー、視覚障害者のための録音図書に限定されていますで、えー、それは あ, のある意味で当時の厚生省のですね非常に大きな功績だと思いますが あの一挙に全国の展示図書館に、えー、デイジーを導入を図り、えー、その後ですね、えー、いち早くあの世界で、えー、最も充実したオンライン図書館を、えー、視覚障害者は使うことができるようになったということであります。でただあのこれはですねその えー、補正予算の事業を日本障害者リハビリテーション協会が厚生省から受託して終わったときにデイジー録音図書目録というあの大活字版の目録を作って全国に配りましたで、えー、その時の序文なんですねこれ平成12年だからちょうど15年前の序文にこういうふうに言っていますこの赤字の部分です 学習障害や知的障害の人々にもデイジー図書は有効と思われますが著作権の壁が厚く立ち塞がっていますこの面での取り組みは障害者関係17団体が組織する障害者放送協議会が精力的に進めていますでこれ2000年ですでその後ずっと著作権法改正運動というのをデイジーのグループもやってきました でえー、と今日あのこれを主催されている井上さんは、えー、この著作権委員会ですねこの障害者放送協議会の著作権委員会の、えー、2代目の委員長をされてその後の著作権法の改正に尽力をされています、えー、その時はですねあのこれは ちょっと色褪せてます、ね、もう1999年の8月6のタイムスタンプになりますけれども全国の、えー、ボランティアの方たちがあのデイジーの作り方を学んでですねで委託事業ですからあのこれは今日ご発表いに島野健一さんにあの随分いろんな形で貢献していただいたんですが、えー、普通はあの会社に委託して終わるとその機材っていうのはもう。 とかあの消えちゃうわけです、ね、でこの時はですね特別にいろいろお願いをして、えー、終わった後の機材がそこに参加されたボランティアグループの方たちに残るその後そのずっと活動を継続できるというふうな工夫をあのすることを、まあ、あの実現できました。でこのの皆さんはその デイジー録音図書の制作技術を身につけて、まあ、活躍されたボランティアの皆さんがあのこのにをってるわけですねでそういう意味であの技術移転は人づくりも共に行ったということでそれまで平均すると録音図書が、えー、全国の展示図書館100以上ありますけれども多分600ぐらいしかなかったと思うんですね それをその2550タイトルをそのデイジー化して配ったとで一挙に そ, のそれまでの所蔵が4倍5倍になった地方の図書館もあったということでございますで、えー、さらに大きな違いはですねあのデジタル化しましたので、えー、1枚の当時 3D ロムを使いました 3D ロム1枚にこれまでのカセットと違って あの1冊丸々入るようになったということで大変便利であるということとナビゲーションといいましてあの読みたいページに飛べるあるいは目次を使って音声を録音図書なんですけどそこへポンと飛べるそういうふうな機能を持っていた機能的にも便利であったでさらにそれまでのカセットテープですといくら複製してもそれ劣化していっちゃうんですねアナログの複製ですから。 でアナログの録音テープっていうのはだいたい50年経ったらもう聞けなくなりますあの完全に劣化してで、えー、デジタル化すると皆さんご存知のように一回コピーするとリフレッシュされますからリフレッシュを適に続けていけばまあ仮想的にですけど未来永劫リフレッシュをきちんと続けていけば保存できるわけですでそういう意味で長期保存の目処も立ったというのが えー、この時の、あのーまあ、画期的な成果であるわけですでそれをですねそのもうその当時実は録音だけじゃなくてあて、のー、マルチメディアが使えるってことはあのー、企画上分かってたんですね、えー、当時の録音図書っていうのは今デイジー教科書に使っているものと企画としては同じです 15年前にあの成立していた企画ですの で, で同じなんですね。それで、えーっと えー、と2003年頃からですねあのディスレクシアの発達障害 の, あ, の, あ, のあるいは学習障害のお子さんが、えー、どうもこれ使えるんじゃないかということで主に家族の方とですねそれからその周辺の方たちが、えーまあ、細々とですけれどもあの先駆的に作って提供するということが始まってました。で著作権法的に言うとですね当時 視覚障害以外の人は録音図書もダメましてやマルチメディアというのはダメなんだということになってましたでももう他にどうしようもないということでですねマルチメディアのものは技術的には作れるの で, でこういうものを作りたいんだけれどもあの許可をくださいというふうに出版社にそのグループがお願いをしてですね出版社からの返事をずっと待っても一向に返事がないと。 いう状態で、えー、ただ授業がもう始まっちゃうのでもう致し方がないということで1冊買って作るためにですね1冊余分に買ってそれを、まあ、あの少なくとも経済的に売れるはずのものが売れなくなったとは言われないだろうということで1、えー、冊余分に買いましたということでまああのー。 多分文句はないでしょうということで作ったということですでそれを聞き捨てで自分もその教科書欲しいんだけどというお子さんのいた場合には悪いけど1冊買ってねとで1冊買ったらコピーあげるからということでやりましたでじゃあそのコピー作った作る代わりに1冊買ったものをどうするかっていうんでもう使わないもともと教科書もらってる教科書が読めないんで それを教科書会社に返すっていうことをやってもいいけど何も返事がないので、まあ、どうしようもないねってい う, ようなことであの著作権法的にはちょっとうやむやのまんまあのやらざるを得なかったということでしたで、まあ、特別あのえ経済的な利益の侵害ということは明らかにないわけで。 ま、むしろ余分に買ってるわけですから、まあ、そういう意味では別に問題はないだろうということでえよかったと思うんですけれども、えー、そういつまでもそうやっていてもいられないということで、えーえー、と著作権あの文化審議会の著作権文化会法制問題小委員会というところに、えー、先ほど申し上げましたように井上さんとかそれから当時それを作って。 えー、そういう児童に提供していた奈良デイジーの会の方とかが、えー、意見陳述をしましたで著作権法を変えてほしいんだとでそういった運動が実を結んで、えー、2007年の10月にはですね、えー、中間まとめというもので、えー、著作権法を変えましょうというあの方向が出てましたでちょうどその直後ですね 教科書バリアフリー法という運動が起こりまして2008年9月最初民主党の議員立法だったんですがそのあ全会派の共同提案ということで現 在, の現在も有効な教科書バリアフリー法ができたわけですでこっから一挙に開花しましたで日本障害者リリハビリテーション協会が 全国 の, そのボランティア団体が重複制作してももったいないしせっかく出来上がったものは効率よく提供したいということでサーバー機能を提供して今全国の19の団体ボランティア団体および非営利団体ですねが教科書を制作をして220タイトルほどの教科書を提供しているわけです。 で、えー、これがですね最初のうちはあの有効性のエビデンスがあるのかってことがよく言われましたあのエビデンスがないものを使うわけにはいかないってあの文科省では最初のうち言ってましたねで、えーまあ、例えば試験問題などを、えーまあ、結構エビデンスって難しくって あの読み上げがちゃんと流暢にできてるっていうことで本当に意味が分かっているのかという意味のとこまで踏み込むとなかなかレビデンスって得られないんですけれども最終的には奈良の小学校で、えー、学校無理みに協力していただくことができて試験問題をその普段の授業以外にさらにデイジーで作ってで普通の紙の問題だとあまり成績が良くない。 10点とか20点とかっていうお子さんが実は問題をデイジー化するだけで全く同じ教室で同じ時間で受けて80点とか90点とか平均点あるいはたまにそれ以上を取れるということが分かったということでエビデンスの議論は終止符を打ちましたで今現在どうなってるかっていいますと。文科省の委託事業 とということで、音声教材の効率的な制作方法に等に関する調査研究というものが、えー、いくつかあるんですがその中の一つが日本障害者リハビリテーション協会に、えー、委託されましてそれを通じて先ほどのボランティアグループのサーバーとか制作 の, のためのツールとかそういったものに、まあ、支援が、えー、文部省委託事業としていくようになったということでございます。 で今年さらに大きな変化がございまして、えー、教科書化ですね、文科省の教科書化による、音声教材普及推進会議というものを、普及推進です、これ、文科省が普及推進になってまして、えー、全国の教育委員会に全国5か所で、こういうものがあるので、もっと活用してくださいというまあ講習会をやっております。 で、えー、現在使っているその子どもたちはです、ね、必ずしも普通学級の子どもたちだけではなくて特別支援学校特別支援学級あるいはさまざまなあの障害を持つ子どもたち身体障害も含めて使っておりますで、えー、先ほどちょっと申し上げましたように少しデイジーのですねあの 実際どんなものかということを、あのー、お知らせした方がいいかと思いますが、えー、とこれはあの典型的なデイズー教科書の1ページですこれは国語の方ですねまず縦書きで国語の具合を作ってますでえー、ルビがありますでほぼあの元の教科書と同じように見えるという作り方をしているでこれ結構大変なんですね 縦書きでをつけるってことはで、えー、左側にこれページ数があります先生が授業で「さあ何ページ開いてください」って言った時にそのページにポンと飛べるようになっていますそれから、えー、これからちょっと多分お見せできると思うんですが。 水人役畑幸志郎絵作品の特徴を捉え感想文を書こう<音声>この物語にはアメリカの子どものある日の出来事が描かれていますこ、ね、資料てる「優しい心」「村上友里」 書店でで字の大きさを変えたきにリフローと言いましてレイアウトが自動的に調整をされましたそれがどんな内容なのか気になりぜひ、うん、読んでみたくなった重い病気にかかった友達のピティスを助けるために仲良し5人組のタレットが考えた案は動物園を作ろう<笑> あと読みのスピードを変えられますってお客さんを呼んをでお金を集めようというような姉とお電を読んで始めは私もいつも仲間と同じように え, いいなよえっ無理だよと早く し, たり遅くしたりうそれはよく提案だけど小学生にはできっこないよと思ったしかし読んでいくうちに登場人物みんなが元気で生き生きしているので<笑> ちょっと時間が足んなくなるので、えー、ここら辺で実演は終わりにさせていただきます。でえー<音声> まあ、あ, のあとよく言われるのは脚注を ど, どうしたらいいかとかっていうことにその脚注の機能とかですねしおりの機能とかあのいろんなところにあの飛んでいけるとかもともとの教科書が複雑な構成してたものをできるだけそれに沿って、えー、読めるようにという工夫はあのされております。 でえー、これは今あの出来上がってるものについては日本障害者リハビリテーション協会のウェブサイトからダウンロードできるということとそれから後であとで休憩時間に野村さんの方からご紹介いただけると思いますがいろんなツールがありますでこのいろんなツールがいろんな会社から出てるというのは非常に重要なことだと思いますつまりある特定のデバイスの中だけのその、えー コンテンテツでであるとですねなかなかこういうふうにはいかないんですねで Windows であれ Android であれ iPad であれどれでも使えるよということでございますでそれがオープンスタンダードの特徴ですねで先ほどデモしましたのでであの障害者差別解消法によってですねここに大きな転機が現れてまいりますでえー まあ、一つの事実としては来年4月1日から、えー、国公立の学校と施設はいわゆる合理的配慮の提供が義務になります必ずその提供しないとそれは差別になるということで、えー、それはあの差別の場合には、えーまあ、あの担当者の処分まであるような象徴もあるようですし非常に厳格にですね あの義務を守るというふうに設計をされておりますで、えー、ここでですね「デージ字盤教科書を使いたい」という子どもが、えー、学校に対してその意向を表明した場合何が起こるかということですダウンロードすれば手に入るそれを教室で使いたいこれは誰が考えてもですねそんなに難しい その過度な負担過重な負担とは考えられないというふうになっていくだろうと思いますえつまり合理的配慮として既に合うものこれは誰かが作ってくれないといけないわけですがそれを教室で使いたいというそういうあの、えー、児童からの表明があった場合にはそれに応えないのが差別に当たるということになると思いますでしたがって 飛躍的にですね来年の4月1日からはこの利用者が増えるというふうに私どもは予想をしていますものすごい勢いで増えるだろうというふうに考えておりますで、えー、人口的にはあの、えー、通常の学級にいて、えー、何らかの学習上の障害のある子どもたちというのが 4% から 6% といい う, うに言われています実際にはもっと多いんじゃないかという説もありますアメリカでは 10% ぐらいというふうに言っていますでそうすると全国でで今約1000万の小中学生がいるんですねその中の 4% から 6% がその自分はそのマルチメディアの先ほどのような教科書があるんであれば使いたいって言ってきた場合にはこれ数十万人という数になる 今3000人なんですけれども結構これでもサーバーがきつくなってるんで何とかしなきゃいけない数十万人ってなったらもうとてもボランティアに依存して配るなっていう規模ではございませんでえ当然ですねそこで、えー、普通の教科書と同じようにですねあの教会を特定図書という形で、えー、毎年9月に。 全国の教育委員会から文科省に必要な数とタイトルを挙げて今拡大教科書と展示教科書は数学級に通っている子どものニーズに対しても国費で給与しているわけですそこに当面紙のものだけっていうことを数年前に決めてあるんですねでその決めた頃っていうのはデイジーの教科書を使っている子どもたちはまだまあ 3桁に入るか入らないかぐらいだったと思いますでも今はですね拡大教科書を使っている子どもたちの数よりもかなり多くなってるんですねで、それを当面のままででいいのかましてや、えー、来年の4月1日もですね今もそれを当面紙だけにするというのはどう考えても合理的でないというふうに思われますそうしますとこの、えー、もっと えー、全部の教科書についてそういうニーズのあるデイジー版を作りそしてすごい数になる子どもたちに体系的に提供するそれも4月1日にポンと他 の, あの紙の教科書を提供するのと同じようにまとめて提供する一斉にあのその学期に使うものあるいはその学年に使うものをまとめて提供するという仕組みに移行せざるを得ないだろうというふうに 予測をいたしますでそうなった時にですねその、えー、今展示教科書拡大教科書は、えー、各地の教育委員会が検定済み教科書と同等のものというふうに認めた場合に無償給与されてるわけです先ほどご覧いただいた元の教科書とほぼ同じように作ってあるデジタル版っていうのは多分 ほとんど元の教科書と同じように使えるものという認定を受けることは可能だと思いますでそうなった時にじゃあどういうふうにそこで無償給与するのかで、えー、これはあの仮説ですけれども今拡大教科書は基本的には2つのフォントの大きさのものを元の出版社が作って その小中に関してはでただし価格はものすごく高いですね1冊何万円っていうふうになっているいものが多いかと思いますでそれと同じように考えるとそういう出版ができる会社はデイジー版あるいは EPUB 版で、えー、先ほどのような機能の教科書を提供するそれができない会社の場合にはえー 今制作をしているボランティアグループや何かがあるいは企業がそこに参入して、えー、代わりに作るでその代わり全てが無償給与の対象となり、えー、そこには対価が支払われるという、えー、仕組みが考えられるわけですでそうなった時にですね、えー、フォーマットをどうするのかということがどうしても出てまいります 先ほど申しし上げましたように、今ほとんどの教科書会社は EPUB で行くんだということを将来のデジタル教科書の流れとして決めているわけですからその EPUB でもって先ほどの Daisy のデモいたしました内容の実現可能ですのでそれを教科書会社が提供するというのが一つ十分考えられる想定でございます。 でただしその時に、えー、ここまではあのー、決めようここまでは満たそうというベースラインというものを決める必要があるでそれはちょうど拡大教科書の場合でいうとあるあの2種類のフォントの大きさそれを決めてそれ以上に大きいものが必要な子は教科書の会社が作るものではちょっと足りないとでそれはボランティアグループや何かが作ってその対価は、えー 国自治体等が負担をするということでやってるわけですねそれに相当するものが出てくるだろうとベースラインをまず決めてそのベースラインを満たすものというものを教科書会社が作るという形があの多分あの望ましいのではないかということを、えー、申し上げておきます。で、えー 今改定中の EPUB の最新版は 3.1 ですでこれは来年10月に改定完了の予定ですでそこでの目玉はですねレイアウト日本の教科書ものすごくレイアウ ト, ですレイアウトを保存したまま、えー、その中にたくさんテキストブロックがあるんですけれどもそれの読み順っていうのを必ず指定するのが EPUB のの場合の規則ですですから読み上げる順番はちゃんと含まれているそのレイアウトが、えー、保存されたものである部分を大きくしたいそこを読み上げたいという時にはそこを読んでいる中でそこのところだけポンと大きくすることができ読み上げもできでそして終わるとまた元のレイアウトのところへ戻って、えー、次のところへ解くと。 い う, ふうなその行きつ戻りつですねできるようなそういうふうなあの仕組みというものがマルティプルレンディションというものを今その新しい改定の中で考えておりますでこれがあのきちんと決まるとですねどういうふうにそれを実際に作るのかという次の作業に入るんですができれば。 そのサンプルをですね改訂作業を進めている間にも、まあ、出せたらいいなというふうに考えているところですでいずれにせよここまでは各社共通で出しましょうというベースラインというものをそのユーザーも開発者も特にプレイヤーそれから制作ツールそういった開発者も参加してですねベースライン でその決めたものを出版社は提供しさらにもっと工夫しなければいけないものについてはボランティアやあるいは研究開発を進めてそういったニーズにも対応していくとでそれを、えー、これまでの Daisy の、えー、今3000人が使っているそこから得られる知見ですねそれはすごいいろんなあの知見が得られていますそれをベースに EPUB の中にきちんと織り込んで そのの、えー、の中でのベースラインというものを決めてより組織的にですねあの日本の、えー、最初は教科用特定図書、えー、つまりあのいわゆるデジタル教科書のみんなが使う教科書ではなくて障害のある子どもたちが使うそのため の, あのデジタル版の教科書なんだけれども実はその先にはですねそれが EPUB であるがゆえに。 全ての子どもが使うデジタル教科書がアクセシブルになっていくそこにシームレスにつないでいくことができる開発というものが見えてきたとでそれの非常に大きなあのポイントが、えー、今改定中の 3.1 に、えー、含まれていますということを申し上げておきたいと思いますでこの 3.1 の内容については、えー、来年の2月に日本デイジーコンソーシアムで 東京の日本障害者リハビリテーション協会の富山サンライズというところですが2月の5日ですね2月の5日に講演会を予定しておりますそれから11月に国際デイジーコンソーシアムの理事会を日本で開催することになりましたのでちょうど10月に企画改定が終わり世界中の主要な そのデイジーと EPUB を使ってアクセシビリティを開発している、えー、主要な団体の、まあ、リーダーたちがあのやってまいりますのでその時にですねあの、まあ、あの交流とかあの研究開発に向けたあのそういうイベントを開催していきたいというふうに考えております。 えー、と以上はあのすみません、時間ちょっとはみ出しまして、私の、えー、私のからのお話で、後で、えー、質疑応答のところでまた参加させていただきたいというふうに思います。どうも